クラッシュクラッシュウォーキングヘッドウォーキングヘッドノトりリアスビッグノトりリアスビッグスパイスガールスパイスガールメタリカのメタリカのエピタフのエピタフのエピタフのグリーンテイヌグリーンテイの ーーゴールドエクスペリエンスレクイエムゴールドエクスペリエンスレクイエムローリングストーンローリングストーンブードゥーチャイルドブードゥーチャイルドオールアロングウォッチタワー all along watch tower.laney daydream away.laney daydream away.torry d a g g e r t o d a g g n i g h t b i r d flying.nightbird flying.manic depression.manic depression. ディストーション。ディストーション